今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います倉さん意気込みをお願いいたしますはいありがとうございます、えー、今年の原宿大変楽しみに待っており練習も頑張ってまいりましたので皆 様, 様に最後まで楽しんでいただけるよう<笑>全力で踊らさせていただきますよろしくお願いしますありがとうございましたそれでは準備をお願いします準備も整ったようです それでは七福よさこいで祝いめでたの皆さんです。改めまして七福よさこいで祝いめでたと申します。南宮様に福と笑いお届けさせていただきますので最後までよろしくお願いいたします。 冲 いいの顔ててござまます待っよろしくお願い持ち上げよたりはあるけれどのにはなしのくらいで飽きなのてこをのる全らせてう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 おライライよっしいゅふく夏の大感謝祭です